す今日は金箔しゃれた木が入ったんですけど、うん、何とも言えない味のある木でそ、うん、れをちょっと今の雰囲気だと少しまあ蜂のせいもあるんですけど威厳のあるというか硬いような少し印象なので<笑>この木の良さはやっぱりこの値上がりの細い幹っていうところをまあ生かすものなのかなっていうのでちょっと名付けの角度を変更と植え替えをしていってこの木を。 まあより雰囲気のある木にしていこうかなっていうふうに思いますやる内容としては作業工程としてはあんまりないんですけどシャリを拡張したりとか、まあ、ちょ少女の植え付けを変えたりまあ針金を少しね棚を意識したりとかっていうふうにして雰囲気のある木によりしていきたいなというふうに思います包装としては、うん、少し。 この木、今の状態だと、まあ、少し立ってるような木で、まあ、おうち枝がガツンと効いていて厳しさのあるような木になってるんで、はいまあ、それもそれでもちろんいいですし少し雰囲気を僕は出したいなっていう風に思ったのでちょっとだけ気持ちなんですけどちょっと車感というかどれぐらいかな。 ちょっとだけ少し倒して9さんが見てこれぐらいの正面にしていこうかなっていうふうに思います、うん、でそうなると必然的に問題なのは上の幅りが大きいんですよ、うん、この下に対して、うんね、なのでその辺を、えっと、うまくやりたいのとちょっとこの辺の裏枝となってる部分を、えー、右側の枝としてカバーするように少し引っ張って前に見せられるような感じにしてこようかなっていうふうに思います、うんなるほど とりあえずは今釣ってある針金があるんでそれはもう全部切っちゃってからまた考えようかなと思っているのとあとは少し針金を取った後にシャリを少し削って今この木のネックな部分はこの細い幹が2本つながっていてここから1本になってるんですけどこの。 幹がやっぱり下よりも太く見えるんですこの辺がこの辺の幹、ね、が、はい、そこを下からしなやかな気にしたいので少しここを拡張してシャリをつけて細くしてみ見せようかなっていうやっぱり、ね、細からドーンと太くなって、うん、ドドンっていう感じになっちゃってるんで、うんね、そこ し, しなやかにするにはやっぱこの辺の細さを出していってあげればなっていうふうに思うので。 ここちょっとやってみようかなとまずとりあえず針金を取りますこの釣ってある こ,、うん、この型の作る木の雰囲気が好きなんです、うん、僕。面白いですよね一、うん、本で引いてやるから極端にはあんまり今は出ない針金なんでとりあえず取っちゃって でここががシャリが入ってるんですよこういう風になので少しこの辺ぐらいまで入ってくるとシャレてて面白いのかなっていうのを思うのとう、まあ、ここだよなここが上までシャリが続いているのをしっかりはっきりつけてあげるのと、うん、ここが太いんでこうこう裏側にこうシャリをこの辺までつけてあげるとここの水水が細くなる気がするんですよ。うんうん、両サイドにシャリが来るような感じになると思うんですけどこうつなげてあげて。 こ, こぐらいまで持ってきてきあげようかななまずここらかたろ い, い, やい。 うん、枯れてるのが分かったんで、はい、後でルーターでやっちゃおうかなとこのこっから続いてる、はい、こいつが枯れてるんです恐らくこれ、うん、でこいつは生きてるんですそれは割と面白いかなっていうこのシャリと生きてるのが出て下までシャリやっちゃうやっちゃうからあとはじゃあ上のところ、はい、こうきてこのラインでここぐらいまで来ようかな 先端尖ってなないんだだそうだもらったやつ。 そして切れるのと切、うん、いて切れるのが使えるから便 利, 便利です。やっぱり生きているところは向きやすいで す, す, いですね。うん ざっとここのとここ枯れていたので、うんえー、ともうおそらくさっき説明したんですけどこの下の方まで根っこが枯れてるんです、はい、なのでこれはもう後でまたでもまたむいちゃいますんで、はいはい、それはちょっと後でやりますで次やることは構図出しなんで えー、さっっっっきき言った通りここれをこっちに持っていきたいんですなので少し針金で引っ張ってですねこう徐々に徐々に持ってきてで最後にただけでこうやって持ってくるような感じましたでさっき言ったようにこれ角度を少し上げているのでそれをイメージしながらまあどうしてもこういう高い大きい木なのでそのままの位置だけで見るよりもこういう風に少し。 ね、離れて見てみると全体の景色が出てくるので火金を使ってこん次はこれをこっちに持ってくる作業ですねえ、はい人<笑>と引っ張っちゃいます人と引っ張っちゃいます<笑>このあと雨が降るとはい早く終わらせないとそうです 一電車で来ちちゃゃううう<笑> い, いかかもんんねねよよさががっとなっなななてるってかああるのこられれくカンタさんを、うん、ああそうそう有有名名人になった時にた穴だ大変昨日、うんね、ああっツイッターで車のワードがてんの。 フロントガラス割れてたねそうそううか編集できるってことなんですかう、うん、そうですね荒、うん、隠してで2段階でやっていこうかなと思うんでここで引っ張って、あとはこっちも引っ張るような感じどうしてもこっちだけだとなかなか来れない ちょっと前に持ってくる作業ですね。二個目の引っ張りですね。そうですね。そしたらざっとちょっと棚を作っていこうかな。針金で引いたら。 いいですね、右側にできると、ね、だんだんにこうね、できてる感じが。 ダメこんなそれ。差し入れたわ。あげる？落ちてるのがいい木なんです。うん。このままお客さに落としとくのもいいんだけど、少しだけ気持ちを上げてあげた方が流れが出るかなっていう、うん、いい感じに。 感じ、いい感じランチタイム終わりましてランチタイム終わりました一応ざっとねできたので、えー、まあ枝の弾みとえー、まあこのねはいはい<笑> なんだ入れ替ますでいいんじゃないできましたんで入れ替えます鉢は鉢は今この木の硬さを表しているこの長宝鉢雲鉢、まあ、ですし、うんね、より力縁がねしっかりバッチリあるんでやっぱり強い印象なんですよ、うん、なのでこれを少し柔らかな印象にしてあげたいのでまあ色もいいですしこの鉢に 入れていって、柔らかさを表現してあげたいなというふうに思います。まあ、深さも意外とね、これあるんで。うん、多分入るんだよなっていうふうに思うんですけど、入らなかったら、また。ちょっと考えなきゃいけないんですけど。いしたはい、やっていきます。で、ちょっと。 タッパの高い木なのでちょっとバランス悪くなる恐れがあるんでグラグラして、うん、太い針金使って押さえつけます、はい、あとは足の位置なんですけどこのやっぱ三つ足だとここがね足が正面に来るのがセオリーですけどこの重心のバランスによって変えていきたい、うん、おそらくちょっとこの辺が重くなるんで重いところがここに来ちゃうとちょうどこうやっていっちゃうので、はい、その辺は 考えながら、もしかしたらこうなるかもしれないですけど、ねうん。ちょっとやってみて、はい。ちょっとこれで写真撮って。これぐらいですっていうのを、写真撮っておくと。上付けるときに。参考になります。 でもそこまで回ってない。あまあ上回はね今年したんだろうけど。すごい迫力。重たいっすか。なぜ。左手だけで支えてる。 十八に入れるので。うん、やっぱそこの方も。落とさないと。いけないので、うん、大和田みたいなニュースが。大和田のニュース。大和田のニュース。最悪じゃん。<笑>大和田の。 入 れ, 最悪<笑>入れてみようかな。 入りそうではある入りそうではあるちょっと切っていくかすいません致命傷にならないことを願って り止めしてん怖っん帽子変わったが虫のしししし<笑> や, <笑>やっぱり第一は足の。 真ん中が来るほうがいいんで一回そこでも置いてみようかなとそれで倒れるようだったらやっぱ足足目に重視重ね。<笑>あ、やっぱり無理かね。こ、うん、こに土入れても無理かな多分無理だと思うタッパーがある分余計、うん、その、ね、計足がここにないと そうそうそうダメだねやっぱりダメでしたそしたらゴロを入れます次。スミスミスミ 写真撮っておくといいんだぜそういう時は写真を撮っとけばっていうそのスローで白黒でかるわけです何？僕のさっきのこの絵がスローで白黒でこれぐらいですっていうのを写真撮っておくと植え付けの時にこうになります 入ってるのここはこうやっていつもこのあれを乗せるとうまくいかない時があってこうやってるときれいに均等にやっぱ乾いてるからき綺麗に見えるもんじゃないですけどねきは。 もう大丈夫。こ<笑>れ。水高木さんが飲んだペットボトルう、ねうん。これで飛ばさずにってことか。うん、これ第一陣として。水を濡らしといて。<笑>かぶってんですよ。喋<笑>ってくれてるけど。<笑>ちょっと落ち着かせると。 こちらベビーオイルを染み込みましたなので、磨いておりますはい、ベビーオイルは売ってるんですか売ってるね、椿油なの 椿, 椿油でもいいんですよ、うん、これが乾いている時にそっとやるとてる、うん、水苔が水苔がこの水苔は 乾燥させた苔が入っているので次第に青くなるほど。 お待たししました、はい、どうですかね鉢変わってで、うん、しっかり棚作ってあげたんで、はい、柔らかい雰囲気上げてるのかなっていうふうに<笑>作り方一つで木の印象って変わってきて前<笑>持ってた方の作り方でほんと好きなんですけど柔らかい鉢に入れても面白いんじゃないかなっていうふうに思ったので、うん、こういうことをやらせてもらいました。はいはい、この立ち上がりの模様とというところをしっかり 生かしてあでて、この上までこういうシャリのところをしっかり白く塗って、はい、でちゃんと水水とはっきりさせてあげると、うん、よりこの木の細さとかしなやかさというかそういうのが強調されてくると思うんでこの先持ってて今ずっと楽しめる木なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん 見飽きないですよねこうやって見てて見ろ、うん、んなところに見どころがあってこういうね一つ一つのところも面白いしこういうね板シャリみたいにできる部分も残ってるんでン、うん、ってボンビニあるじゃないですか心拍がああいうのも一つ一つ見ると枝のこういうシャリの部分もこう全部板になっててほ、うん本当にああ生きて見る。 見て何だろう飽きることがないんですけどこういう木もこういうシャリの部分とジンの部分とかそういうところを今後削っていってよりしなやかさというかを、うん、出, 出していくともっといい木なんじゃないかなっていうこと、うんまあ、その前段階としてやっぱり印象を 柔, あの柔らかくしてあげてで弾みをつけたので、まあ、リズムですねこういういい感じになったのかなとは。はい 思ってます。なんか線が線で見せる感じが強くなった感じでします、ね。そうですね。特、う、に、ん、少し頭の大きさもちっちゃくはしたんですけど、はい、まあ細い木だから頭ちっちゃくても見えないかなという、うん。いいんじゃないですか。かあとはね一つ思ったのはこの幹をきれいにするかどうか迷ったんですよ。磨、うん、いてちゃいしっかりさつまいもの色みたいにしようかと迷ったんですけど。 ちょっと皮がめくれてたりとかこういう感じもまあ古さが出てこれはこれでいいのかなということで今回は削らなくてそのままやりましたけどまあ一回ぐらいはやった方がいいかもしれないですねツルツルにして一回全部の層を均一にしてきれいにしてあげると本当に白と茶色のコントラストが出てで緑の葉っぱと茶色のまあ赤い鉢でトータル的に いのなななじゃないかなと思うの で, なるほどでシャリはこれからつけるんですよねまたそうですねここ今枯れてるんで、うん、こここのこう粘点してこっちにくるんですけどこれは全部むいちゃおうか な, なるほどあとはこの辺もできればいいかなと思ってるんですけど溶合剤塗って そ,、はい、そうですねおいおい、えー、皆さんもこういう木、はい、ぜひちょっと大きいですけどうん まあこれを縮尺をちっちゃくした場合でも八一つで印象って変わりますし、うんえー、まあ角度によってもまた変わってくるので、こういう雰囲気ある木私大好きなので皆さんもぜひやってみてやろうかなと思います、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>日本盆栽教室連盟、えーはい、がやる盆栽の展示会が 6月の1819土日でやるんですけど今年連盟が主催する生徒作品展が最後になりますなので、えー、各教室に、えー、所属されてる方の展示が一堂に返すことはもうなくなるのでいろんな初等部からやっぱ上級士ですね研究家師範までありますんでそういう人たちの展示がもう一堂に見れるので。 ぜひお越しいただければ、結構勉強になることもあるんじゃないかなという風に思います。はいで、私も作品をま一応出す予定なんですけど、加瀬先生が持ってた心拍を僕が針金をかけてで、それをちょっと今回は出展しようかなと思ってます。県外のね。こうやって下ネタ垂れ下がる大剣外みたいな感じですね。割と味のある木なので。 なかなか見るチャンスはうもうなくなると思うんでないと思うんで、はい、大宮プラザーノースで開催します、はい、ぜひお越しくださいお越しください、はいはい、ありがとうございました